こんにちは、ブロです。今日はですね、海外に行って正解な人、あるある10選っていう話をしていきます。こんな人は海外に行くべきだとか、これやったら日本で生活するのは厳しくて、海外に行った方が絶対い福に生活できるっていう話をしていきます。僕自身も海外行きたいな行きたいなと思いながら、自称社会の適合者なんですけど、会社を辞めて日本を出て海外に生活したら日本に戻ってきたり生活をどんどんどんどんやってます。今日、あるあるを聞いていただいた方が、なるほど、これもあるなとか、私こういう風に思ってたっていう風に感じた人が、実際に海外に行く。 後押しだったり、やっぱり日本の生活って厳しいよな、面白くないよなって思ってる人が海外行ったらいいんだっていうふうに自分のライフハックとして聞いていただければなっていうふうに思ってます。じゃあ始めます。10個。まず1つ目。人と同じことは嫌いな人。これ海外にめちゃめちゃ向いてます。海外行くべき人って人と同じことが嫌いな人は結構多いです。人と同じことって何かっていうと、例えば会社に毎朝同じ時間に同じ電車に乗って ずっっと毎日通ううていいのが嫌いなタイプです僕めっちゃそうなんですけど会社員の時に銀行員として働いてたんですけどもめちゃめちゃ通勤ラッシュの嫌いでしたもう行きたくなくてじゃあどうしたかっていうと会社を辞めてフリーランスになって自由に働 い, ていたっていう経歴があります人と同じことが嫌いな人はもうぜひぜひ海外に行った方がいいんじゃないかなと思ってます2つ目何かっていうと旅行好きな人旅行好きな人海外行くっていうのが多いと思うんですけど結構マイナーな旅行が好きな人 多いいと思います僕もマイナーな旅行が好きでマレーシアとか行った時に現地の人と交流したりだとかバンコクに行った時にバンコクタイなんですけどタイで人気の観光スポットとかほとんど行かずにもうホテルに行ったりだとか現地で有名なホテルだとか a i r BNB 使って現地の人と絡んだりだとかっていうことをどんどんどんどんやってきましたこういうのが好きな人、ね、やっぱりその普通じゃなくて海外に行ったら行ったで別のマイナーなとかっていうような旅行が好きな人は海外行くのがすごくおすすめ 3つ目、三つ目何かっていうと、梅雨が嫌いな人、梅雨が嫌いな人、海外おすすめです。何かっていうと、僕めっちゃ梅雨嫌いで、6月、7月はほぼほぼ日本にいません。なんでかっていうと、梅雨のジメジメっとした空気が嫌いなんで、別の国に行ってます。東南アジアとかだと結構梅雨になることが多いんですけども、もう6月頭ぐらいからは、もうヨーロッパがサマーシーズンなんで、大体はもうヨーロッパに行ってます。今年でいうとスペインだとか、ウクライナはちょっとす涼しかったんですけど、ウクライナだとか、ジョージアだとか、あとはフランス、ドイツ行きました。 その話も別の動画に載せてるんでよかったら見ててくださいでは梅雨が嫌いな人って海外行くのがおすすめで海外に行って別の仕事をしたりだとか海外に行って気候を楽しんだりだとかっていうふうにするっていうのがおすすめですで4つ目何かっていうと海外に行くべき人は会社に行きたくない人が結構多いかなっていうふうに思ってます会社員として20時間働く違う10時間か働くっていうのが多いと思うんですけども実際やっぱり海外行きたい人って日本の会社に勤めたくないっていう人が多いです僕も んな会社勤めたくないなで も, もうこれしかないし仕方ないなと思って勤めてましたそうなってくるとやっぱりすごいストレスが溜まって終身雇用がなくなったっていうふうに日本で言われてるんですけどもやっぱり終身雇用とか年功序列っていうのが残っていてあこれだったら面白くないなと思って辞めちゃうパターンが多いんでそれだったらもう結構すぐすぐ辞めて海外に行くのがめちゃめちゃおすすめです5つ目生産性重視タイプは海外にすごくおすすめで す, あれらですね、本本当に。日本の会社、 のもう全部がっていうわけじゃないんですけどやっぱりすごい会社はすごいんですけど普通の会社地方にあるような一般的な会社はやっぱり生産性低いですよね。今でも絶対ゴルフだったりだとか絶対飲み会だとか上司のために土日遊んでとか土日遊べず。 資格のののの勉強たためにっていうのが僕の会社当時ありましたというか今もあると思いますそれもめちゃめちゃ生産狭い何のために資格の勉強をして何のために上司の顔色を伺って飲み会に行って何のために上司のためにゴルフを行かないといけないのかもう自分の人事評価のために上司を要所するために会社に行ってるようなもんで会社そのものの利益を上げるために活動してるわけじゃないんですよ自分の人事評価上司の評価のために僕はマスリして要所する っていう風に考えてくるとやっぱり生産性ってのは一ちょっとないなと思っちゃってっていうタイプはやっぱり海外行くべきですで海外行ったりだとかフリーランスになるとやっぱりすごくよくてあこれよかったなと思うのはフリーランスになるとやっぱり自分自身のやったことが全て返ってくるんですフリーランスになるとやったことが全て返ってくるん で, するるんです自分がこれをやりたいあれやりたいでこれやった成果が出た収入になる生活になる時間が取れるっていうふうに自分がやればやるほど生活の時間が取れたりだとかっていうふうに性格が返ってくるんで す, すごくいいです 海外行っっったりだとかかリネスだっててののは戦略ないのかなって思ってますその次サラリーマンは挫折しそうな人はもう海外行くべきですさっきと同じなんですけども会社に行くのが嫌いな人だとかサラリーマン日本のサラリーマンとしてみんなに空気を合わせるっていうふうにやるのが苦手な人はもうどんどん海外行っちゃってます、ね、海外行ってる人は大体もうそういう人が多いんで共感できることが多いですね次満員電車に憂鬱になる人これはもうめちゃめちゃ多いと思います僕は地方に住んでたんですけど地方でもやっぱり朝ラッシュはあるんですよ 満員電車だったりとか椅子に座れなかったりするのがもう当たり前でそれがすごい嫌でした僕は朝電車でもうひたすら立ってでも寝てましたっていうぐらいもう嫌なんですけど満員電車に乗るっていうのがすごく嫌な人はもうどんどんどんどん海外に行ってくださいただ気をつけてほしいのは海外にも満員電車あります東南アジアとかインドとか想像してもらうと分かるんですけども満員電車あります日本のあの東京の朝詰め込むあのラッシュの映像はすごいですけど やっぱりどこの国ででもマインデーションあるんですただ時間フレキシブルに選べたりだとか自由に選べたりするんでそういった意味でもやっぱり自由度が高いのは海外でもしくはフリーランスだったりしたら自由に働けるんでそういった意味でもフリーランスもあるかなと思ってます次僕みたいに社会の適合者でしたこれ何でかっていうとちょっと自虐を込めて入れました僕みたいに社会の適合者の人はやっぱり海外行った方がいいかなっていうふうに思ってます日本がとか日本のここがっていうふうにもう日本がとかっていうふうに見えるようになってくるとやっぱりもう海外 に行っちゃって海外から日本を見た方がすすごく良くありますで海外のいいところを見たいだとか海外の悪いところも見つかるわけですよ。で日本のいいところだとか日本の悪いところとミックスアップして日本のいいところを発信したりだとか海外のいいところを日本に持っていきたいだとかっていうふうにもういろんな方法が取れるわけですよねそれをコンテンツにしたりだとか YouTube でアップしたりだとかできるん、ね、で海外に行っていろんな差を見て日本の良さだとか海外の良さを知るっていうのがすごくポイントなんです と思ってますで次テレビ見ない人海外行く人って結構テレビ見ない人が多いですこれなんでかっていうとテレビの情報もう物理的にテレビ持っていけないっていうのもあるんですけどもテレビの情報がうさんくさ い, という持っていうふうに思ってる人が大半です僕はテレビほとんど見ませんというか 見,、ま、見ないですねテレビはいらないと思ってて今も持ってなくて3年4年ぐらいずっとテレビ見てないんですっていうぐらいテレビ見てないんですけどもやっぱりその海外の情報とか日本の情報をわざわざ取る必要がないとか日本のバラエティ見ても面白くないとか いうふうに思ってくるとやっぱり海外目指すのがいいのかなと思ってます最後最後なんですけど日本の報道の弱さを感じる人これ結構いるかなって思います最近デイと吉本のお笑い芸人の話とかあったりするんですけど海外で見るとすごく今荒れてます右翼側に行ってるようなとかうわうわっていう風うに言われてるんですけどもそういった報道とかも全くないですよね香港のデモだとかすごいことになってるんですよもう香港今危ない くなってるにも関わらず、日本だと全然落としない。吉本の身内の話だとか、まあでも大事な大事なんですよ。すごく日本の世相日本の世論を表してるような部分で見ると面白いんですけども、そういった意味でもやっぱり海外の情報とかを取った方がいいんじゃないかなっていう僕は思ってます。今日はですね。海外行った正解な人あるある10選という話をしてきました。 いろんな話があったと思うんですよ、これあるなとか、あ、これちょっと違うなっていうふうに思った方もいらっしゃると思うんで、よかったらコメント欄にコメントください。また今日の動画いいなと思ってくれたら、いいねボタンを押していただいて、また次の動画でもお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。